こんにちは。今日はこちらの新型のステッパーゴンのこちらのスパーダ16インチ用の車になります。こちら、試乗今回させていただいた車なんですけれども、私もステッパーゴン買うんだったらこのスパーダで、しかもこちらの白、これがやっぱり一押しかなと思ってますので、ちょっとこちらのね、ご紹介をしようと思います。でやっぱり 僕はやっぱり好みもあると思うんですけど、まあ白か黒かなっていう感じかなと思ってます。ちなみにこちらガソリン車の黒。こちら今度次回また、まあナンバーついてないんですけれども、ナンバーついたら試乗の機会をいただこうと思ってますのでご紹介をいたします。まあ白か黒かなと思っています。で、白、非常にやっぱかっこいいし人気があるかなと思います。あちらにあるやつが私の今の黒なんですけども、やっぱり白かなと思います。 でこの白に対してこのブラックアウトされたこのホイールがまた非常にマッチしてていいですしなんか16インチっていう感じが全然しません前の RP5 の時はもうめちゃめちゃ16インチだよって感じがあったんですけど全然そういう感じがないんでむしろ17インチのプレミアムラインのホイールの方が僕ちょっと、ね、僕今一つなんですよねデザインが。 こちらが16インチの方が引き締まってていいなって思っていて、こちらの方が僕はちょっと好みだあたりします。で、まあこちら試乗してきたんですけど、そうだ、後ろです。後ろのこの竜も非常にいいです。で、こちら黒と白と、まあ、もう売れ筋どっちかかなって気がするんで、 まあ、現物見えないとなかなかわからないところもあると思うんですけれども、やっぱ白が非常にかっこいいと思います。これ横から見てもそうなんですけど、この白のこのボディのラインもしっかりとはっきりとこのような感じで見えますんで、やっぱ白いいなって思われる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、やっぱり買うんだったら白かなっていう感じです。まあもちろん黒も、私も黒も、ね、悩んでたんで、まあ、黒がこういった感じになります。はい。で スパイラとプレミアムラインの違いだっていうことで言いますと、あの、簡単に言っちゃうと、2列目のシートフィーターがあるかないかぐらいなんですけど、で、シートも、私、これ、車乗せていただいたんですけども、ちょっと硬いなっていう印象が最初、第一印象としてはありました、掃除。うん。プレミアムラインの方がやっぱり柔らかい感じがあった。 だけど、ま、乗ってみると、しっくり、ま、体にフィットしてくると意外とそうでもないかなっていう感じがあるんで、そんなにシートの硬さは気にしなくてもいいのかなっていう気はするんですけれども、こっちの方が、ファブテクトシートで汚れが、汚れがついたとしても汚れがちゃんと吹き落とせたりします。なおかつ撥水加工なんで、こっちの方が長期的に乗るんだったら、安心かなっていうのもあるし、 あとはこのシート自体がやっぱ黒基調なんですよ。なんかそこがすごく綺麗でいいかなって僕は思うんですけどで、プレミアムラインになっちゃうと、スウェードなんですけど、完全な黒じゃなくて、ちょっと茶色っぽいんですよ。まあ、そこがちょっとね、僕がちょっと気に入らないなって思うところだったりしたしてるんですけど、こっちのスパーダの内装、ね、の方がいいなっていう、まあ、こういったプライムスムースなんかももうこれも実績のある材料ですし、まあ、これをちゃんとふんだんに使ってるっていうところがすごく僕自身は、 いいかなって思ったりしているところです。こういったドアパネルのところなんかもプライムスムース使ってますんで。まあ、この材料は結構いいと思います。かなり耐久性も高いですし、なんか摩耗して破けたりとかすることも全然ない材料だったりしますので。で、まあ、ここ本側巻きのステアリングがついているっていうのもプレミアムラインと変わらないところですし、まあ、こういったスイッチの並びなんかも特に変わってないと思います。 で、アダプティブハイビームがついてるついてないのかの間違いぐらいです。あとは。で、この辺のパロナマビューなんかもついていますし、でシットヒーターもちゃんとついてる。エアにはついてなかったですけども、こちらのスパーダにはちゃんとついてるし、だから使用装備も完全についちゃってます。USB もちゃんとタイプ C もついてますし。 カートレットも付いてるし。だから基本的には装備は変わらないかなと思います。あとミラーなんかはもう今時になるとこういったガラスのミラーだとちょっと寂しいなっていうところはあるんですけども、まあこちらは私も用品よく出してるんですけど、ドライブレコーダーも全然 Amazon で買えるドライブレコーダーも性能がすごくいいので、まあそちらに1万円台から買えますんで、それに変えちゃえば全然申し分ないと思いますし、すごくいいかなと思います。はい。で、まあ2列目です。 だいぶ違うところが、まあ、見た感じはもう全然変わらないんですけれども、まあ、ここのところがパネルがもうちょっとこう長いのがプレミアムラインだったんですけどもこちらのスパーダに関してはシートヒーターがないので、まあ、従来の RP5 から引きつかれているこのコントローラーになってますでシートヒーターがないんですけれども、まあ、シート自体はちゃんとファブテクトシートになっててファブリックで。 撥水加工がされているシートになりますんで、まあ子供が乗っても汚れをそんなに気にせずとも済んでしまうというシートなので、まあだからこっちの方が僕はいいかなって思います。もう大人が乗るんだったら全然いいんですけども、まあ、子供がやっぱり乗りますので、そういった意味ではシートの汚れって結構気になると思います。黒、黒基調ですし、余計その辺のところが気になるかなという気がするんですけれども、うん。私はスパーダの方が まあそれでもいいかなと。だから2列目のシートヒーターがつかないんですけど、何か後付けで、まあ2列目のシートヒーターが別につけられるんであれば、もう全然スパータで十分なのかなって僕個人的には思っていたりします。で、まあついでにせっかくなので3列目のシートもどうかっていうことなんですけれども、まあ3列目のシート自体も、よっこんな感じで、 しっかりと、この辺の厚みも増されています。もう全然厚みが違います。原行型と、旧型と触ってみていただければ、全然この辺の厚みが全く変わっていますし、で3列目もちゃんとプライムスムース で, で、ファブテクトシートになっていると。で黒基調のファブテクトシートなので、見た目もかっこいいというものになってますので、うんまあ、やっぱり、初めて私、現物のスパーダ見ましたけど、 パーパスパーだの方が全然いいかなっていうのが個人的には感じるところだったりしています。あとは後ろです。まあ、こちらも電動のテールゲートになってでエアー、まあ、ご紹介した時もマニュアルのテールゲートだったんですけど、マニュアルのテールゲートも全然やりやすいです。あちなみにこっちがマニュアルのテールゲートなので、 すごくね、やりやすいです。何がやりやすいかって、すごく、テールゲートがね、軽いんです。で、普通に、軽に乗られている女性の方でも、普通に軽々と、こうやって、開け閉め、開閉ができるようになっているっていうのが、すごくね、いいです。だから別に、電動じゃなくても、僕、個人的にはいいかなって思うような、そういったスクリーンになっているのですごくいいかなと思います。で スパーダの時も少しご紹介を、あ、このままだと、一番後ろスライドしている状態ですと、3列目のシートが取り出せないので、この状態で、はい、これで上がります。こんな感じですね。はい、なりますと。でエアーの時でもご紹介したんですけれども、この辺が低周波が伴いやすいということで、精神剤が結構使われます。 スパーダも私の過去の動画で、まあ、マオにする動画だったんですけど、取り上げたときに、精神剤こんなもんだよねってお話ししてしたんです。で、ここ、実は、洗えるように、外れるように、実は、なてっていて、マジックテープで止まってるんですけども、このように見ていただくと、これ、フェルト材がものすごく分厚くなってます。で材料も変わってます。で、これが精神剤になっています。ここの部分、全面にこうやって貼られてます。 今までのステッパーゴンは全ここ面には貼られてなくて部分的にしか貼られてなかったんですけれどもこの辺がもう全く変わってると、まあ、全部剥がしてみるわけにはいかないので、まあ、剥がれるところだけこうやって見てもちゃんと精神剤それからフェルト剤こういった形で使って遮音対策防音対策っていうものをやってるっていうのがもう表面上でもしっかり見て取れるところになっていたりしますはいってことでもう ま、来年になっちゃうと思うんですけれども、まあ、私も、まあ、店長いろいろ協力していただいていて、えまあ、他店でもこういった形で車をね、見せ、見せていただいているっていうのもありますんで、まあ、買うんだったらもう、このものこの車そのものの仕様で購入したいなと思っております。で、ちなみにガソリン、ついでなんですけれども、次回、まあ、ナンバーが取れたときに、で、あの、ここの、 店長さんの方にもお願いはしたんですけども、ガソリンはこのような形で従来のレバー で, で、ここの部分なんですけれども、センターコンソールがない仕様のものになっています。で、こちらはまあエアーです。で、先日紹介しました8人乗り仕様の車になっているということですので、もう用品は取り付けられていますので、あとはナンバーを取るだけということで、まあ、こちらの車を今度まあナンバーが取れた段階で、 また試乗の機会をいただいてインペーションをしていこうかなと思っております。と、はいう、はい、ことで今回はこちらのステップワゴンのスパーダ。こちらはスパーダの標準モデルの e h v になります。こちらの方の方